えー、骨盤調整コアヨガトレーナーナの村井由紀子です、えー、と今日はですね、えー、とあんまりねお家の中ですごいガシガシ大きな動きをするっていうのもちょっとなーっていう時に、えー、となんかちょっと今日はなんかもう疲れたしテレビかなんか見ながらちょっとマッサージしたいなーっていう方 で,、えー、で頭痛首凝り肩凝り。肩こり がすごくちょっっとひどいいんんだよねっていう方で、えー、なんかテレビ見ながらちょっとマッサージしながら今日はそれでえと楽になりたいなっていう方のための動画作っていきたいと思います。えー、っとですねなので、えー、今日ねあのヨガクラスでもお伝えしたんですけどストレッチってすごく体のストレッチってすごくいいんですけどあのただストレッチするだけだとその硬くなってる部分硬くなってるところがあってでその。 ここに筋肉がこうくっついいてるじゃないですかでもこのかかたくなってるところはそのままに硬くなってない伸 び, 伸びるところ伸びるところの筋肉だけをこうストレッチしてだから伸びるんだけど結局ここの硬くなった例えば私、ね、ここが硬いとしてでえー、っとごめんなさいじゃあここにしましょうかここが硬いとしてで、ここはそんなに硬くないだけどここが硬いから肩が痛いっていう時にこう。 なんですかこういう風にねストレッチすると伸びるんですけどだけどこの硬いところはそのままでここの部分がストレッチされてっていう風にあんまり効率が良くない場合があるんですね。 絶対いいんですけどでもさらに、えー、と効率よくそのここの部分原因となってる部分を、えー、伸ばしてそこの血流を良くして筋肉の動きを良くしようっていう と,、えー、とそこの筋肉をその原因となっている筋肉のあと筋膜のつながってる部分を押さえてそれで動かすことによってさらに効率よくそこの原因となってる筋肉がキュッてこうなっちゃってる部分が筋肉が 伸びなのでその、えー、なんていうんですかねその筋肉の癖というかそれを利用してストレッチをやっていきたいと思いますでそしたらですね、えー、まずはこの 肩, 肩です肩周りの筋肉をほぐすやつ、えー、とこの鎖骨のこのコリコリした骨のちょっとこのこの辺 この辺に人差しし指指と中軽軽くく押します軽くでいいですよでこの鎖骨の下にこうくぐってるくぐってる鎖骨かきんっていうところなんですけどそこを軽く押さえますあんまりぎゅうぎゅうしない軽く押さえてでそしたら手をこうやって肘を回していきましょう20回ぐらい回していきますねでもう手の力抜いてもう本当におんな大きく回す必要ないですよもうここの筋肉をほぐしてるので息を吐きながら 軽く回していきます。手はね、ねこうやって手を下ろしていただいてもいいです。20回ぐらいですね。回していきましょう。で、これが筋肉後ろの方にね。ながっているので肩周り全部ね。これでほぐすことができますね。ここのね、鎖骨の下のこの筋肉が硬くキュッとなってることによって肩こりえー、ひどい方いらっしゃるので。 20回回ぐらい回しますねでそしたら今度は手をこ う, こうやってこの山あるじゃないですかこの肩の山を越えたところ越えたところこうやって手を上げるとちょっとこのくぼみになるところに人差し指と中指グッと入れていただいてでこうやって回していきます。ここれれ肘力抜いいてますすねねそれかこういうのです、ね 自分がね、ご自身がこうやっててあ気持ちいいなっていうのありますよねそこでやっていきましょうこんな感じでもいいですでこれも20回ぐらいこれだったらねちょっとテレビ見ながらとかちょっと YouTube 見ながらとかできますよねはいそしたら今度最後は、えー、と筋膜ですね筋膜がここからこうつながってここまで なのでこの小指側のところにこの親指でもこの指でも自分の押さえやすいところこうやって探していただいてちょっと硬いかなっていうところ私はここですねここが硬いぐーっと硬いところを押していただいてで筋肉押さえてで動かしますね。押さえて動かすようにしましょう。 押さえて動かすすようにしますでこれ特にねあのデスクワーク多くてパソコンにずっと一日中打ってらっしゃる方とかここがやっぱりすごく手のひらが硬くなってらっしゃるのでここねねししっかりとほぐしていきます、ねうん、そうするとね、えー、とあそうですねビフォーアフターやればよかったんですけどこれがね少し楽になったんじゃないかと思いますこういうのね。 こういうのがね、ちょっとやってみてくださいそしたら今度反対いきますで、ね、一回最初に自分でどのぐらいかなって見ていただいてで、そっちの鎖骨のすぐ下この辺を人差し指と中指でぐちょっと軽く押してで、こうやって前から後ろもうゴリゴリやんなくていいですよこうやって で鎖骨の下の筋肉をほぐしていきます抑えて動かすすのが大事ですねはいそうしたら今度はこの手を肩のこの山を越えていただいてこの辺かなこうやって肘を上げると指がグーって中に入っていくところそこを 指でぐーッと押さえて、押さえた状態で回していきましょう。ここがね、もうなんかね、私はこっちの方がここまでビビビビビビって、なんかちょっと電気が走るみたいな、その中になんかね、ズーンっていう、なんか響くような感じがありますね。で、ここがほぐれると、 首これだと 頭, 痛頭痛のほとんどの理由が、まあ、いろんな理由あるんですけど多くの理由が肩こりとか、えー、と腰痛が原因になってらっしゃる方が多いので、えー、と頭痛薬を飲むよりもできればねこういうふうにして根本の原因、あのー、をほリリースすると頭痛が治ること本当によくあるので、えー、とちょっとね頭痛薬を飲むのちょっと待ってこういうのやってみてくださいね。 そうしたら今度はこのこっちですね。この小指のこの辺、一番プクプクしてるところですね。そこ親指で、こうやっぱここもちょっとああ痛気持ちみたいなその場所は私ここですね。探していただいてで押さえて動かす。押さえて動かすのが大事。もう今度でもいいですよ。 押さえて動かすそうするとここの筋肉がほぐれることによってこことつながってる筋膜が腕の外側通ってる筋膜が肩までつながってるので肩がほぐれてきます。あもう私めちゃくちゃこっちの右手のここがやっぱりズーンってズーンっていう感じですね。 筋膜って本当にねえこんなところと肩がつながってんのとかこんなところと足首つながってんのっていうことがすごくあるんですけど、えー、とそこをねやることによってすごく効率よくあの筋肉ほぐれてくるので是非やってみてくださいはいこれだとねテレビ見ながらできると思うので是非おうちでやってみてください